プレイステーションですサイズは幅 104mm、高さ 390mm、奥行き 260mm と PS4 より一回りを大きくすることにより処理能力や静音性の面で飛躍的な性能向上を実現しましたフロント側には USB Type-C ポートとハイスピード USB 対応の Type-A ポートリア側にはスーパースピード USB 対応の タイプ A ポートを2つ、ランポート、HDMI ポート、電源端子を搭載しています。フロント側の2列が吸気口です。リア側はすべて排気口になります。ベースを外します。立て置きのときはコインネジで固定されています。 外したネジはスタンドの中に収納できますで、このキャップを固定しておきます横を切りするときはベースを回転させてくださいこのマークに合わせてベースを差し込んでください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 両側から大量の空気を吸い込みます。PS5 では2箇所にダストキャッチャーを設けましたダストキャッチャーにたまったホコリはこの2箇所の穴から掃除機で吸い出すことが可能です将来の拡張ストレージ用として PCIe4.0 に対応した m v 2インターフェースを搭載しています ここからプレイステーションパイを分解していきますファンを取り外します。 直径120ミリ厚さ45ミリの両面球気の大型ファンを搭載していますケースを外しますウルトラ HD ブルーレイのドライブユニットです ドライブユニットは板金ケースで完全に覆い、さらに二重のインシュレーターでマウントすることにより、リスク回転時の駆動音と振動も低減させています。次に Wi-Fi6 と Bluetooth 5.1 のアンテナにつながるケーブルを外します。シールド板を外します。 CPU は8コア16スレッドで最大 3.5GHz で駆動します。GPU は最大 2.23GHz で駆動し 10.3TF を実現します。メモリーは GDDR6 を8個搭載しバンド幅は最大で毎秒 448GB です。ストレージは HDD に代わり 825GB の SSD をオンボードで実装しています。カスタムの SSD コントローラーにより読み込み速度は生データの転送速度で毎秒 5.5GB と高速化されゲームのロード時間を大幅に短縮しています。PS5 の SOC は小型の台を非常に高いクロックで動作させています。このためシリコン台の熱密度が非常に高くなり SOC とヒートシンクの間に挟む TIM と呼ばれる熱伝導材の大幅な性能アップが必要でした PS5 では長期で安定した高い冷却性能を実現するためこの TIM に液体金属を採用しました我々は2年以上前からこの液体金属を採用するための準備をしてきました考えうるありとあらゆる試験を実施し採用に至っています これが PS5 のヒートシンクです PS3 や PS4 と同じくヒートパイプを使っていますが形状やエアフローの工夫によりベーパーチャンバーと同等の性能を実現しましたこれが定格 350W の電源ユニットです これがプレイステーション5。